皆さん、こんにちは。つくば大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ第2回データ構造。今回のビデオでは、Union Find Disjoint Set UFDS というデータ構造についてを説明します。UFDS が、えーとまあ、基準ライブリにない、えー、とデータ構造なんですけど、 ですので、私たちはなんかその手で実装しないといけないですね。まあ、実装で実はまあ結構簡単な実装で、あので結構いろいろなところに役に立つデータ構造なので、まあ、これをちょっと勉強一緒に勉強したいと思います。どんな時に、えー、と UNION FIND DEJOINT UFDS が役に立つのかですね。この課題を考えてみてください。あのこれは コンピュータのネットワークについての課題です。コンピュータのネットワークではあの N コンピュータが入ってます。ですね。で、つないでるコンピュータとつないでないコンピュータがあります。どのコンピュータとどのコンピュータがつないでるかを、えっと、チェックしたい。ですね。で、えっと、この課題の入力は C と Q が、えっと、っていう入力があります。Cij の場合だとコンピュータ i とコンピュータ j。 を接続するですね。えっと、まあ、ジョイン、えっと、ネットワークで接続する。で、QIJ の場合だと、コンピュータ i とコンピュータ j がつないでるかどうかをチェックするっていうことです。ですね。で、えっ、ー、と、このコマンドの、なんかこの入力のサイズは結構長いと考えてください。あと、コンピュータ n サイコンピュータの、えー、と n の数がもう結構大きいと考えてください。ですね。 では、あの、これは単純で考えると、あの、コンピュータ i とコンピュータ j を繋いでるかどうかをチェックするために、二次元の行列を考えられますですね。で、えっ、ー、と、例えば、コネクトアイジ ij が、えっ、ー、と、i と j を繋いでる場合だと1。i と j を繋いでない場合だと0ですね。で、i と j だけで繋いでるだとわかるけど、例えば、i が j につないで、j が k につないでる。そうすると、i と k がもう繋いでるんですね。あと、j イロで。 それをチェックするために、えっ、ー、と、まあ、幅より探索が必要ですね。で、そう考えると、新しい、えっ、ー、と、コンピュータつな、コンピュータ i と j をつなぐには O of 1. これ結構早いですね。あの、なんかその、えっと、行列 n の ij を0から1にするだけです。ただし、クエリがちょっと時間がかかる。 Q が ij をチェックするには幅寄り探索にしないといけないなので、あの幅寄り探索のスピードが O of V プラス E。で、V と E が大きければ、これはちょっと遅くなるかもしれない。N がすごい大きくて、で、クよりの数も大きければ、あのこの Qij が大きくなります。 ですので、もっと早くできること、もっと早くすることができます。そのために、えっと、この i と j がつないでいるかどうかを早くチェックするためのデータ構造が UFDS です。では、UFDS の基本的なアイディアを考えましょう。UFDS の基本的なアイディアが、セットのいくつかのセットを保存するデータ構造です。ですね。ここみたいに一つのセットが 3, 1, 0, 3, 2, 3, 4, 0で、もう一つのセットが 7, 5, 8, 11。で、もう一つのセットは6と9。で、もう一つのセットが12。ですね。それぞれのセットが、えっ、ー、と、その、根の頂点が、えっ、ー、と、代表ですね。だから、このセットの代表が3と5と6と12。で、2つのセットあを、あと、2つのコンピューターがつないでるかどうかをチェックするために、 その2つのコンピュータの代表が同じかどうかをチェックする。例えば0と10がつな、えー、いでるかどうかをチェックするため、0の親1、1の親3。じゃあ0の代表は3。10の親4、4の親が3。だから10の親が3。これだけをチェックすると、えー、と0と10が同じセットに分かる。で、ユニオンファインドディジョイントセットの実装の時に、まあ、このキー構造はできるだけ浅い。 っていう確保をすれば、これは早くなる。で、えっ、ー、と、2つのセットをジョインする。例えば、10と11をジョインするには、えっ、ー、と、3と5代表をジョインすると同じとなります。で、ジョインするときと、えっ、ー、と、チェックするときに、えっ、ー、と、こういうふうなキー構造を、えー、と浅くすることです。ちょっと、ビジュアルアルゴでこれを見てみましょう。 これは、えっと、UFDS の可視化です。ここで、えっと、3つのセットがあります。で、あと、アイテムが0から10。ちなみに、UFS、UFDS の場合だと、最初からすべてのアイテムを、あの、記録しないといけない。小規化の時だと、すべては1つですね。アイニシャライズが、例えば 12N で12。で、こうすると、こんな感じになります。あ、んすいません。12N で12。 これは UFDS の初期化です。で、えっと、チェックするとき、例えば7と11をチェックするには、7の親が7、11の親が12。だから、っと、それぞれは違うセットになります。で、ユーニョンすると、例えば9と7をユーニョンすると、まず9と7を同じ化テストして、で、両方を、えっと、ジョインします。で、あとは、例えば、えっと、4と5をユーニョンして、 で、同じセットに、えー、となりました。<笑>で、あとは、ユニオンセットが、例えば、えーと、5と9をジョインすると、9は7で、5。の5と7をジョインすると、こと7になりました。で、次は9と、9、えー と, えー、と、9と4が同じセットであるかどうかをチェックします。9と4。で、チェックするとき、9は親が5。 で、4が親が5。で、同じセットですので、true が返します。ちなみに、9をお着するときに、このキューを浅くすることがあり、します。そうすると、あの、ユニオンセットの速さを、えっと、確保することができます。でもう、まあ、こんな感じで、ここでいろいろな速度すことができますね。0と2をジョインして、で、11と7をジョインして、 で、次は1と0をジョインしましょう。で、例えば2と4が同じセットかどうかをテストするとき、2の親が0。で、4の親が5。で、0と5が違うので、この2つのセットが、えっと、違います。ですね。で、輸入すると、例えば2と4を輸入すると、親が0と、 こちをやがごうた、0と5をユニオンします。まあ、こんな感じが、えっ、ー、と、ユーニオンディ、えー、ジョイントセットのアイディアです。で、これは実際にどうやって実装するかっていうと、まあ、この1枚のコードで、えっ、ー、と、ユニオン、UFDS を実装することができます。アイディアとしては、2つの行列が必要。 p は、えっ、ー、と、その親を 保, 保管する行列です。で、r が、あの、その、キーの高さを、えー、と保存する行列です。あとは、まあ、データの行列も必要ですね。これは、とインデックスを 保, 保管する行 列,、えー、と行列です。で、まずは find、find.find x が x の親を返します。ですね。x は自分の親と同じであれば、まあ、ルートに戻ります たどり着きましたので、x を返します。x の親が別であれば、x の親が find x になります。ちなみに、ここを書き方 を, を見てください。x の親を探 し, 探しながら、x の親も帰ります。この一 行, 行が x の親を見つかるだけじゃなくて、x の親はルートではなければ、x の親はルートにすることになります。これをなんかちょっと よく解析してください。で、X と Y をジョインするには、まずは X と Y が同じかでか。ちなみに、X と Y を一生着するには、Find X イコール Find Y をテストするだけです。で、ジョインすると、えっ、ー、と、X は Find X で、Y は Find Y で、で、同じであれば何もしなくていいけど、違うであれば、ランクを比較してンク、ランクが低い方が、えっ、ー、と、ルートになります。ですね。 で、えっと、正規化は、えっと、ま、すべての、えっと、アイテムが自分のセットになることだけです。はい。えっと、これは UFDS の説明でした。皆さんいかがでしたかまあ、今回が、えっと、UFDS の問題も入ってますので、ぜひ、えっと、チャレンジしてみてください。ありがとうございました。